今日はよろしくお願いします。岩手医科大学の清水です。えっとですね。まあ、こういうお題でもらうのなかなかなかったので、慣れないところもあるんですけれども、雑多に作ってみたところもありますが、ぜひえと見ていただければと思います。自己紹介です。えっとですね、この後話していきますが、青梅学院大学という最近駅伝で有名になってきている大学で、分子軌道のところの研究をしていた後、人ゲノム計画の 最後の方に、えっ、ー、と、参加させていただきまして、で、解析をした後にですね、岩手医科大学の方に移っていきました。で、現在、あの、岩手医科大学の医師学総合研究所生代情報科学部の教授と、あと、えっ、ー、と、慶応義塾大学生理学教室の訪問教授と、情報システム研究機関の DDBJ の特任教授と、慶応義塾大学の育種衛生学公衆衛生学 教, 教室で特任教授と、東北大学の客員教授ので、まあ、教授5つ、 やっているような状態なので、もし今参加してる人ですね、教授になりたいなと思ったら、少し参考になるかなと思いました。で 教授の仕事ということで、これあの僕の研究室 で, ですねマンスリー、マンスリーレポートっていうのを全員こう教員が出してて、お互いに仕事見るんですよね。で、今月何やりましたっていうのを見るんですけど、これ僕のあの去年の11月のやつなんですが、大学の医師薬総合研究所の仕事として大体10時間こう、学児っていうのがあって、教育が全然なくて30分ぐらいで、あとゲノモミックス解析支援センターっていうコアラボっていうのを立ち上げに1時間使った後、えー、障害。 いろんなところとこう相談したり、交渉したり、えー、するところで 90% あ、仕事の9割は他の人と相談したりなんかしたり、研究のデザインしたりっていうので、絵法と裂かれてるというところで、あと論文書いたりとかが2時間。 で、その他の仕事は1時間、あとは他の慶応の仕事とか、富士フィルムとか、東北大学とか遺伝家の仕事がこんだけあって、ほとんどのですね、仕事はですね、研究じゃなくて、その研究をどうするかっていうのを他の人と相談するっていうところでほとんどの時間を取られているっていうのがえ、僕の仕事です。で、どういう形でこういう仕事になることになったかっていうのをちょっと話していこうと思います。 ええー、と、遡ったんですけど、小学校3年生の時に、うちのあの父親にですね、パソコンを買ってもらいました。その時に PC61001 というのを買ってもらったんですけど、この時にこの、えー、宇宙輸送船のストロモっていうゲームにはまりまして、これ右上なんですけど、全然こうデザインと今と考えると違うんですが、本当にこの記号だけで、このアットマークとか丸を動かしてこれから逃げてなんか取っていくっていうゲームにずっとはまってたことがあって、これがあの、うん えっ、ー、と、プログラムが入ってですね、ベーシックって言うんですけど、右下のところで、こういう画面が出てきて、ここからデータを読み込んで、あの、ゲームをするっていうのがすごい面白くて、当時出てた雑誌を買ってはですね、その頃、あの、プログラムが紙に書いてあったんですよね。で、それをこう、写経をしてひたすらこう、プログラムをやって、ゲームをしたいという気持ちで一生懸命やったのが小学校の頃でした。で、その後、中学校に、あの、青山学院のところに入りまして、で、そこで化け学で、あの、 実験室でですね、硫酸炉を見たんですよね。で、硫酸炉ってこう、こう青い綺麗なやつで、これ見たときに、ああ、なんて綺麗なんだろう。どうしてこんな色になるんだろうっていうことで、興味を持って、そこから科学の勉強を始めました。で、これ、高校2年のときに、モリソン・ボイドっていう大学の教科書を買いまして、読んだところ、有機化学っていうのがあってですね、そこにあの、 まあ、今だったらもしかしたらもうちょっと早く勉強するのかもしれない。原子電子軌道っていうのがあって、こうどうして元素が、えー、どういう形になって結合するかっていうのを勉強したときにすごく面白くてですね、そこであの硫酸銅がなぜ青くなるか、そのためには D 軌道っていうのがあるんだということを知ってるすね、中学校のときにあのひたすら他の勉強せずにですね、科学ばっかりしていました。で、その後大学の研究室に入って生命科学研究室だったんですけど、そこでやっぱりですね、あのこういう、えー 金属と関連するような研究をしておりまして、合わせて、もともとあの、ま、勉強というかですね、教育に興味を持っていたので、あの、大学の1年に入るときに教職課程というのを取りまして、あの、大学でこう、化け学科とか、そのいろんな何とか変わっていくときに、その、高校の先生とか中学の先生になるために教職課程ってなんですよね。で、それで取って、あの、普通のこう、大学の授業の他に教員になるための授業を、 一年間にこう何体も何体も取ると、えっ、ー、と、先生になれるってなったので、それを取りました。で、そのまま大学院行って、大学院修士、あの、大学は4年間あって、4年生卒業した後、まあ、就職する人もいるんですけども、その後大学院が2年間あるんですよね。で、修士課程っていうところで、2年目の時に、あの、清水君あの、えー、清水君先生にこう向いてるかもしれないから、高校で教えたらどうだってことで、大学院の2年の時に高校で教え始めました。 で、そこで高校で教えながら自分の研究をするっていうことでひたすら科学をやっていたんですけれども、ちょっとその後大学院の博士の1年の講義ですね。あの、だ ん, だんだん研究忙しくなってくると時間が取れなくなってきて、ちょっと一回お休みしようかなっていうことで研究を一生懸命して、最後、えっ、ー、と、大学院、こう、博士、博士課程っていうのが修士課程のあたあって、えっ、ー、と、大学4年で卒業した後、修士課程が2年間あって、その、さらにそこから3年間勉強するだあの、皆さん今高校3年生かな 4年、大学勉強しなくちゃいけないんだってところに、さらに2年間プラス3年間っていうのが待ってるわけですけど、それで、そんだけ勉強、まあ、早くすると少し早く取れます、あの2年間に取れる人いますけど、まあ、僕3年間 か, かってようやく博士になりました。その時にやったーテーマってのが、のが、右下書いたんですけど、金属とタンパク質がくっついたときに、どういうふうにこう D 軌道が、えー、変わってくるかっていう研究をだ。中学校の時に有酸度を見て面白いなってものを、大学院の博士の時も続けてやって。 博士号を取りました。で、このまま僕、高校の先生になろうと思ったんですが、あの、友達があの、ええー、ある大学で勤めていて、で、清水ちょっと遊びに来いよということで、あの、少し遊びに行くことにしました。で、その時出会ったのが清水の上吉先生っていう先生で、慶応義塾大学の、えー、医学部の分 子, 水分子生物学教室っていうところで、当時あの、先ほどボンドさん話だったんですけど、ヒトゲノンプロジェクトの本当にもう真っ最中で、いよいよ最後の校庭に入るっていうところで、 僕が遊びに行って、こんにちはって普通にも何も考えずに大学のその教授に会いに行ったら、あの、何やってるんだって話をされて、まあ、高校こういうことをしてると言ったらですね、パソコンが得意だって話をしたせいで、じゃあ明日から来いと言われて、そこであの、本当は高校の先生になりたかったのに、大学の研究室に入って、この右下にありますけど、あの、ターミナルというですね、コンピューターのこう、プログラムを書いてやるって仕事を突然、 まあ、やらされてって言われたんですけど、ちょっと面白いなと思って始めたところで、その頃ちょうどヒトゲノムの染色体22番のロムが出たんですが、ここはまあ僕はほとんど貢献していませんでした。で、その後21番染色体が出て、ここではシャジを乗っけていただいたんですが、もう朝早くから夜遅くまで、終電までずっとこうコンピューターを使って解析するっていうのが日々が続いておりまして、 で、その後2001年になっても相変わらずずっとコンピューター戦ってる中ですね、ヒトゲノムの配置が決まり、ここはあの、えっ、ー、と、僕の名前なぜかですね、忘れられて入れてもらえなかったんですけど、後からあの、すいません、入れるの忘れましたと言われました。で、そこで、えっ、ー、と、2002年の頃にですね、ひたすらこうプログラムを書いて、当時その、それまではこう、金属をやったわけですよ。で、ヒトゲノムっていうのをやってて全然わからない中、教科書が出て、あ、これはわかりやすいっていうのが、このボー野さんが書いた若葉本ってやってる。これで勉強ひたすらして、 ヒトゲノムの戦略会議で、まあ、あの、フランシス・コリンズっていう、あの、アメリカの大統領の顧問とかやってる人なんですけど、ヒトゲノム解読の解析の会議に出て、いよいよ、えー、ヒトゲノム解読が完了に向かうというところで、当時のこれ清水信義先生の研究室なんですけど、教授が一人、まあ、偉い先生がいて、そこの下に22番組と21番組と8番組と交代組がいて、この8番のところのリーダーが、 朝川先生っていう先生が助手で、で、その下に僕が入った他にポスドクトー技術院って人がいました。で、ここで大学の構成ちょっと話をすると、大学には研究室っていうのがあって、まあ、教授の先生が一番、まあ自分がいるのもあるんですけど、偉いわけですよね。で、その下に当時、今は准教授って言いますけど、助教授の先生がいて、その下に講師。講師はですね、医学部とかじゃないとなかなかいないんですけど、まあ、講師がいて、その下に助手がいっぱいいるっていうのが、大学の研究室です。その下に、 博士になったけど、まだ先生になれないポスドクっていう人がたちがまだいっぱいいて、その下にあの、えー、例えばですね、専門学校卒業したりとか、大学の修士を出て、えっ、ー、と、学位を持ってない博士じゃない人たちが技術院っていう形でいっぱいいました。で、他に、シーケンシングチームっていうのがあって、ここは他のこう、自分たちがこう入ってね、例えば佐々木先生は22番やりながら人ゲームで、浅川先生と僕は8番なんですけど、シーケンシングをしながら、 そこから出たデータを解析をするっていうことを進めていましたけれども、人ゲノム計画がいよいよ終わるっていう段階になって、突然あの、ある日突然ですね、清水先生が俺はメダカやれたいから、お前ら明日からメダカやれって言い出して、僕らのチームがですね、メダカのチームになっちゃったんですね。で、人の、元々は銅の研究をしていて、金属をやっていたのに、人のゲノム研究をすることになったと思ったら、今度教授がメダカやれっていうことになって、どうしようと思ってたんですが、まあ、両方やらなくちゃいけない頃で、 で、当時あの、ゲノム研究はもういよいよ最終段階に入ってたんで、これあの、えっ、ー、と、コールスミングハーバーっていうですね、ニューヨークの近くのところで、学会出て、これが、ここにいらっしゃるのがあの、えっ、ー、と、ジェームス・ティ・ワトソンという DNA の二次螺旋を発見した人で、その絵がフランシス・コリンズで、でもう一人の、えー、大, 大統領の顧問のエリック・ランダーっていう人がいいんですけど、こんな形でゲノム解析に研究を貢献してました。で、このあたりからは、ひたすら人とメダカのゲノムを解析するってことをやっていて、えっ、ー、と、人のゲノムが全部決まったよっていう論文は、 共調者に入っていたんですけども、この頃からメダカやってたんですけど、それまでは メ, ドカメダカのゲノムの配列を解析すればいいですよってことだったのが、ある一つにこう教授に呼ばれまして、メダカ飼いたくなったからお前メダカ飼え、飼 え, 買えと言われてですね、で、全然飼ったことがなかったのにメダカの水測を写真になるようにつ作って、で、さらにメダカをなんかいろいろいじりたいから、あの、遺伝子を操作するような技術を作れと。 言われまして、そこからひたすらメダカの範囲に遺伝子を入れたりなんかしたりして、こう、これ病気のモデルなんですけど、まあメダカが疾患モデルになるように解析を始めるっていうことをしました。まあそうは言っても、大学の先生なんで少し余裕があるので、まあこんな感じでフェンシングをやって大会に出たりとかして、まあ研究と、まあ自分の時間とということでやっていました。で、相変わらず人とメダカを 上、え、女、ー、の頃やっていて、8番選手隊ではしっかり前の方にロームの名前出て、あとメダカもやってたんで、えー、メダカの配列決まりましたって時は、メダカの22番選手隊の時もこの名前が入ったりとかしてやっていました。で、2007年ですね、相変わらず人とメダカやっていて、まあメダカの配列を決めたりとか、メダカ買ったりとかしてたんですけど、えっ、ー、と、これは姉ちゃんロームでこれも強調者に入れていかないたんですが、ここで、 この浅川先生という、その僕がもともとずっとヒトゲノム始めた頃からの、まあ、上の先生ですけど、浅川先生がなんか面白い機会が出たっていうので紹介してもらったのが、えっ、ー、と、次世代型シーケンサーっていうのでした。これ、これが、それまでこうやっていた機械よりもものすごく早くこう配列を出してくれるっていうことで、どうもこれをいじった方が面白いんじゃないかってことで、メダカを買いながらこのコンピューターを使って、このシーケンサーの機械のデータを解析していた頃、 まあ、時々、こう、清水信義先生に呼ばれて、最近何やってるんだって言われて、こんなことをしてますって言うと、お前にはメダカを買えと言ったのに、なんでこんな機会をいじってるんだと散々怒られまして、やめろと言われたんですけど、わかりましたと言いつつ、やめないでずっとこれをいじってました。で、そうこうしてるうちに、こう、本に名前が出るようになったり、本出したりとか、まあ、それでもメダカ解析してたんですけど、まあ、いろんな先生と出会って、解析をどんどん進めていました。で、相変わらずメダカ買ってて、例えばこれは僕の作った、 遺伝子操作したメダカなんですけど、まあ、目だ、目がこれ光ってんですが、えっ、ー、と、ある体の中 で, ですね、組み替えをするあの、クレロクレっていう酵素があって、まあ、遺伝子の組み替えをする酵素をこう刃なんて作るんですけど、それを持ってると目が青くなるメダカを作ったりとか、あと心臓が赤くて体が緑色に光るメダカとか、青になったり赤になったりとか、あとは、 あの、いろいろ細胞っていうのはですね、分化していくんですけど、分化する段階において、それぞれ色が変わってきたりとか、あとはこれはあの、赤いメダカなんですけども、温めるとこう、色が緑になるんですよ。これちょっと薄いんですけど、こういうふうに、ある場所を狙って遺伝子組み換えを起こすみたいな、こう、魚をひたすら作っていました。で、裏では、まあ、こう、次世代シーケンサーっていうのをいじってたわけです。で、その頃ですね、2011年に、 えー、東日本大震災っていうのが あ,、まあ、ありまして、皆さんも少し覚えてるかもしれないんですけど、で、壊滅的な被害が、あの、岩手と宮城と福島のあたりを中心になったわけですよね。で、その頃は僕、えー、自治型シーケンサーいじったりとか、あと、それ使えるっていうのが分かってきたので、岩えっ、ー、と、慶応の医学部の先生方に、清水先生さどうもできるらしいから、解析を手伝ってほしいということで、解析を、えー、手伝ったのがこの頃でした。 で、これは2012年のですね、この頃講師になりまして、えー、NGS 現場の会っていう、そのさっき言ったコンピューターを使って配列を解析するような人たちが集まる研究会があって、まあそこに参加して、夜までこうディスカッションしたりということをしておりました。で、そうこうしている中ですね、東北メルカルメガマン計画っていうのが始まって、そこから、えー、清水先生、こちらに来てほしいということを言われまして、 えー、まあ、それまではずっとメダカと、まあ、あと人のゲノム解析と、あとメダカ作ったりしてたんですけど、まあ、人の研究をもっとしたいということで、まあ、お声掛けいただいて移りました。で、東北メディカルメガン計画というのがですね、東日本大震災からの復興を目指して、地域住民の健康と IT と若手の人を人を引きつけるようなプロジェクトをやってほしいということで、その頃まで知らなかったんですけど、ゲノム湖砲と研究というのを始めました。 で、えー、そこで、東北アメディカルのような計画で、まあ、ゲノムとオミックス解析というのをやってほしいと。で、それが、えっ、ー、と、DNA から RNA、RNA からタンパク質、ここの部分を解析をしっかり進めてほしいということを言われました。で、僕が言われたのが、これ特命教授とになったんですけれども、気候庁がいて、その気候庁が生体情報解析部門という の, の部門長をやるので、清水君はこの部門、副部門長として、えー、解析を ゲヌムをひたすら解析してほしいというふうに言われたんですけれども、いざですね、3月にこれ行ったんですけど、4月になったら、やっぱこれやめて、清水くんは、ここであの、副部門長の人と一緒にやって、こっちに別にあの、データ管理の部門を作るので、よろしくと言われまして、あ、じゃあこっち側になってしまったんだと。で、下に人がいっぱいいたはずなのに、全部こっち側に行っちゃったんですよね。で、ここで、ほんとゲヌムじゃなくて、しかも、えー、っと、よ、 ゲノムじゃなくて、エピゲノムというのをやれっていうの突然言われて、やることが変わっちゃったわけですよね。前にあの、えっ、ー、と、市民先生から人ゲノムをやっていたら、突然メダカをやらされるようになったと同様に、ゲノムをやるっていうから来たのに、いきなりエピゲノムをやれっていうことになっちゃったわけです。でしかも、人がメンバーがこっちに移っちゃったんで、どうしようと思っていたところを、両方やりなさいということで、結局、東北メディカルメガマン計画の参加者の血液とか、どう運ぶかとか、どう保存するかとか、そのデータをどうするかとか、 そういうことまでやることになりました。で、まあ、それでもですね、環境慣れなくちゃいけない、ひたすらやっていて、そんな中、あの、自分の、もともとあの、若葉本というのかって、先生だった、つもりだった、ゴ野ノさんと一緒にこんなふうな本を出したりとか、いろんな人と出会ってですね、研究進めたりとか、メガバン計画ってのを進めたりしていたし、まあ、どんどんどんどん研究が進むと発表する機会も増えてきて、で、研究者っていうのはですね、今ちょっと難しくなって戻ってきた頃かな、あの、 やっぱり、こう、研究者になって研究を進めると、いろんな、こう、国に行って発表してディスカッションするって機会が多くて、僕もですね、これはあの、ベルギーかな、ベルギーのあるホテルで撮った朝ごはんと街と、まあまあ、ところの写真なんですけど、こんな風にこう、研究者になると、すごくしょろい仕事があって、研究も大変なんだけど、時々こう、海外に行っていろんな人と出会って、まあ、それでも少し時間が空いたりすると、こんなこともできるよっていうのが、あの、えっと、自分のですね、研究者を進める。 えー、続けるモチベーションの一つかなと思ってます。で、どんどんどんどん研究を進める中、まあ、だんだん、こう、自分たちのやっている研究が進んでいて、例えば、まあ、日系に、えー、エピゲノムの解析を進めたところの紹介いただいたりとか、あとは、病気の中に脳梗塞という脳の血管が詰まってしまうですね、病気があるんですけど、それを、もともとなりやすい人っていうのを、全部のゲノムを調べると分かってくるっていうのがあモデルっていうのを作るんですけど、それをモデルを作ると、 病気になりやすい人となりにくい人で、あなたはこういう病気になりやすいからこういうのをしましょうっていうのを遺伝子を調べれば、ゲノムを調べればできるというふうになりました。で、さらにエピゲノムをどんどん強化していて、これ、同ハットって言うんですけれども、あの、皆さんの教科書だとわかるんですけど、僕の教科書だと遺伝子っていうのはですね、お父さんから お, お母さんから子供に伝わっていくんだけれども、お父さんが何しか、何したかとか、お母さんが何したかっていうのは遺伝しませんよっていうのが僕らの時の教科書の えっ、ー、と、遺伝のものについての紹介したい。でも今は、実はですね、おじいさんがタバコを吸ったら、孫にその影響が遺伝子を通して伝わるっていうことも分かってきていて、例えば、えっ、ー、と、すごく DV とか受けたお父さんとかが子供を産むと、その刻まれた、まあ、エピゲノムって DNA メチル化なんですけど、エピゲノムに刻まれて次の世代に行くなんてことも分かってきていて、それがあの、同ハットっていうののの一つなんですが、こういうのの研究なども進めています。 で、その後コロナになってしまって、えっ、ー、と、なかなか移動が難しくなった時に、まあ、科学者だったので、自分の家にですね、こんな蒸留器を作って、その頃アルコールが全然手に入んなかったんですけど、ウイスキー手に入ったので、ウイスキーを買って蒸留して、アルコールにして、えっ、ー、と、配ったりとかしていました。で、その頃にですね、遺伝子の調べて、単に脳梗塞のリスクと生活習慣を調べて、どういう生活習慣をしていると、 脳梗塞になりやすいですよ。で、かつ、あなたは生まれつき、脳梗塞になりやすい遺伝子を持っているので、こういうことはやめましょう、みたいのが、えー、っと、できるようになってきました。で、さらに、こう、東北メディカルメガン計画が進んでいく中ですね、さらに今、えー、令和の4年度、3回にわたって、15万人の方にお声がけをしたところからですね、4年後、8年後で、 あなたはどういう生活をしてますかっていうのをお聞きして、何十万人の人に生活習慣、それから遺伝子を調べた解析を進めるということをしています。で、そこからですね、えー、我々は15万人の方の参加者がいるんですけれども、他にまあ何万人、10万人だったり、1万人だったりっていうことで、いろんなこう、例えば山形県だったり、えー、鹿児島県だったりで、そういう研究をしているグループがいるので、そういうところにですね、飛行機に乗って行って、 お話を伺って、ぜひ一緒にやりましょうという声かけをして、全国からですね、36万人、約37万人の人たちのゲノムデータと、どういう生活習慣をしているかっていうデータを一箇所に集めて解析をしようっていうのをお声掛けをさせていただいて、こちらも始めることができました。で、さらに生活習慣で、例えばタバコを吸ってるときに、最近あの、えー、火で燃やすタバコじゃなくて、加熱をしてこうするような、こう、 タバコがあるんですけども、そのタバコが出てきたときに、じゃあ体にどういう影響があるかっていうのを先ほど言ったエピゲノムっていうのを調べて、どう影響があるかっていうのをこう測るとか、そういうことも始めています。で、さらにですね、これも坊野さんと一緒に出したんですけども、まあ、僕の父親がガンで亡くなったので、ガ、ま、ン、あの解析をするような教科書を作ろうということで、ガンゲノムデータ解析を出したりとか、それからあの国際連携、 まあ、我々は日本人を対象として研究してたんですけども、フランスのチームと組んで、世界中のこうゲノムを集めて、えー、と数百万人規模のゲノムデータを集めて、脳梗塞のなりやすさっていうのを調べて、日本人でこういう遺伝子を持ってると脳梗塞になりやすいよっていう論文を、これも Nature っていう雑誌があるんですけど、こちらに載せることができました。 で、それから人ゲノム計画について、あの、いろいろこう進んでいる中、先ほど坊野さんがまだ人の遺伝子は決まってないんだよって話がありましたが、えっと、人のまあ、全部配列を決めるっていうのはもともと人ゲノムプロジェクトだったんですけど、実はあの、隙間がいっぱいあったんですね。で、その隙間が実は去年の4月に全部埋まったっていう論文が出まして、ねああ、僕あの人ゲノム計画やってて、こういう論文が出ましたよっていうのツイートをこうしてたんですよね。 で、そうしたらツイートを見て、4月の5日にどう見直したらこうツイートをしていて、そしたらその確か次の日ぐらいに、市民先生それなんか書いてくれませんかっていうので、ちょっと忙しいんで無理ですって話をしたんですけども、まあ、やっぱりちょっと書いてみようかなと思って書いてみますって言って、4月の10日後ですね、えっ、ー、と、論文書いて投稿して、で、4月18日に論文が受理されて、今こういうのがフリーで読めるんですけど、これもまああの、ツイートしたら論文になったっていうことでなかなか面白い えー、事案だったかなっていうふうに思っています。で、それからですね、今年に入りまして、エピゲノムというののですね、えっ、ー、と、研究をさらに進めて、血液をこう、見ると、自分の体の中の年齢がわかるっていうのができるようになりました。で、それを使って100歳を超えて生きている生き方、 100歳、110歳の方の血液を調べたり実は110歳の人とかの血液を調べたら、体の中はもっと若くて、80歳ぐらいだったっていうのが分かってきたので、それもあの論文にしたら、Yahoo ニュースに載ったりとか、まあウェブで載ったりとか、いろんなふうな成果を載せていただきました。ということでですね、まあざっとこう、小学校の頃からの話をさせていただきましたけれども、まあもともとあの、中学校の時に硫酸道を見て、化け学をやろうと思って、特に銅、 どうの研究をしたいなと思ったのが、気づいたら、こう、人のゲノムの研究をしたり、途中でメダカのゲノム研究とか、とメダカを買ったりとかの研究もしたりしながら、えー、人のゲノムと病気の関わりのところをやって、今はですね、そういう教科書書いたり、講演会したり、それから、あの、先ほど言った、えっ、ー、と、エピゲノムというのを調べると、自分の年齢、体の中の年齢がわかるとか、それから疾患をどう予防するか、こんなふうな研究を、 今していて、これからもしていきたいなというふうに思っています。以上です。はい。